会場の皆様こんにちはオーランですつい先ほども演舞させていただきました練習ができましたのでさらにブルードアップしてまいりたいと思います、えー、思えば新チームとして立ち上がってすぐにコロナという災いに。 道を塞がれてそれでもはっきり言ってみんなめちゃくちゃ頑張ってまいりましたそしていろんなことがあったでもこうやってこの場に立てるということで全てが報われてる気がします最高です<笑>そしてこれから最下祭に来られた全ての皆様に「わらわの演舞曲に秘めた思い 愛と、勇気と元気とそして笑顔希望そんなものを皆様と今日ここで分かち合いたいそんな思いを込めて踊り子一同釈迦力で参ります熱いご声援を心の中でよろしくお願いいたします<笑>では参ります2020人、オランうを広げて 聞く翼をはためかせ暁を空に舞うほう COME、yeah. ON!、Yeah. そんな浅際の実況に願いを込めた踊り子市の最後まで拝見をしてまります。 you、mm -hmm. 皆さん、今、は、ま、い、熱い熱い視線と心の中での魂の運営をいただきました、この会場にいらっしゃる全ての皆様、そして関係者の皆様に礼、レい。 Bye.